皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年8月19日、スラ道探しも、やはり毎日やるには相当しんどいものがありまして、その原因の一つが、スラ道自体の小ささにあるのではないかと思えてきました。許されないはぐれもんの場合ですら、現地には大きなプレゼントボックスが飛び跳ねていて、わかりやすいですからね。転生フィーバーの対象を見ていて気づきました。 このラッキーペンダントですが、収集アイテムリストには載っているので、一度は手に入れたことがあるはずなのですが、どこを探しても見つかりませんでした。もしかして捨てちゃったんですかね玄関王の首飾りがあるから、いらないといえばいらないのですが、なんだか気持ち悪いので、ユキフルを倒しに行きます。というわけで、30分間ユキフルを倒し続けた結果、ラッキーペンダントが15個も集まりました。やはり天性フィーバーはすごいですね。 早速、レイネさんのところに行きましょう。合成3回で守備力埋めのラッキーペンダントが完成しましたが、限界用の首飾りがあるので、これでいいような気がします。25% の各弱体系体制を狙う必要はなさそうです。あとは壁掛け雪降るの長靴をレプリカにしたら終了です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。